Bye. ライオンのように風をたっぷりれました。<音声> ヘヘヘ。<音声><音声> シェリアン尾バイバイして言うてるで<笑> <笑>好好好好好好好好好好好好好 次<笑>でもんもないでん<笑>もないですん。<笑><笑> が一声でかわいの<笑><笑>あー<寒>い。<笑><笑> 開けて開けて開けて。<笑>開けて開けて<笑><笑>